おおお疲疲疲れさまーお疲れれ<笑>、ねね、すかんな<笑>い。で 何かなーそんないっぱい持ってこなかったから。 はい yeah. I think I have my n e in Singapore. Yeah, I think so. 2018 maybe? 2018? Yeah, yeah. I think so. 2018 m a y e 2018? 2018? 2 a 1 8 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2 0 t 8 2018? 2018? 2018? 2018? 2018? 2 久しぶりのリアル開催ということで、えー、非常に楽しみにしておりますまた現在、えー、スタッフが準備中という段階ですはい楽しみな2日間ですねはい、いろいろと楽しんでいきたいと思います はい、座長のセリーナさんに来てもらいました。どうですか？はい、あ、こんにちは。えっ、ー、とですね、今年はえっ、ー、と三年ぶりのフルカンファレンスということで、たくさんの来て来方に来ていただいて、とても盛大に盛り上がっておりますで。スポンサーさんのブースも盛り上がっておりまして、たくさんの方々が見て回って、もう。 大盛況になってますで。トークの方も皆さんやはり現地で登壇する方がやはり多くて、えっ、ー、とそれも賑やかで、はい、えっ、ー、と楽しんでいます。そうですね、はい。はい。なんとか順調に運営を進んでるみたいなんで。はい。おかげさまで皆さんのサポートがあってここまで来れました。はい、本当にありがとうございます。はい。はい、お疲れ様です。はい、まだえっ、ー、と一日目のお昼ですねまだねはい。一日目の午後ですね。はい。なのでこれからまた午後使りますので頑張りましょう、はい。はい。午後と明日頑張ります。 相談ありがとうございます。相談お疲れ様でした。早速、はいはい、早速登壇後インタビューで、はいはい、昨年の座長のニッキーさんに。いきなりインタビューで。はい、<笑>昨年の座長をしましたニッキーです。相談お疲れ様でした。お疲れ様でした。した聞いていてただきありがとうございます。ちょっとね、途中でなんか、はい、出入り者ながら聞いたんですけど、はいはい、なかなか面白い着眼点の。はい、ありがとうございます。どうでした反応してみて。楽しか、楽しく話したので、私はもうよ、良かったのと、あの、はい、スライドがなんか。うんうんうん その、にぎやかしてもらえてて、あの、な、うんて言うんだろう、例えがよくないかもしれないですけど、ニコ動のコメント欄みたいになってて、私はニコ動好きなんで。ん皆さん、あの、コメントありがとうございます、はい。なんかね、結構たくさん質問でした感じで。はいはい、私はーーまだ、ちょっとつけずに聞いちゃった感じで、はい、質問が聞けなかったんですけど。はい。あ、は、の、いはい、質問、本当にありがとうございます。いえいえ、ちね、楽しく喋れて。はい、楽しく喋れて、やりきった感じです、はい。やりきた、お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。リアル、リアルイベントでいいですね、はい、やっぱり、ね。あ、はい、いいですね、ねいいすねあの、スポンブースも、すごい楽しくて。あ、そうですか。はい。はい この後も、はいはい、もインタビューありがとうございます。ありがとうございます。どんな展示やられてるんですかあ。ありがとうございます。えっと、フレキシーは、あの、フリーランスとか、副業の方向けの案件紹介のサービスをやっているんですが。まあ、今、こう認知拡大したいなあっていうタイミングなので、はい、かなり多く。 多分もうご来場者全員の分以上にえ<笑>ボトルとここれもららえちちゃううんですかそうですそうですそ、ね、あとこちらの、えっと、ブロックメモをもう来ていただけるだけでお配りしているのでぜひブースまでお越しいただければなと思います、はい、多分この放送するのがあになっちゃうんでブースに来れないですけどもしあのそういう副業とかフリーランス関係に興味があるとかあと、えっと、オンラインのイベントもやっていて上は終わっちゃったんですけど 下のほうは、えっと、10月の24日の夜7時からなのでもしあのイベントに興味を持っていただけたら、はい、フレキシーイベントで検索をしていただければあの登録の方ができるのでぜひよろしくお願いします。はいあじゃあ<笑> バイコン JPTV っていう一応 YouTube ライブを毎月やってるんでそれの取材でちょっと今っと一周回ってます。 허허 <놀람> <놀람> <놀람> ってる時間もとそうですね。はい。タクシーのアップインをして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 Okay,、Good. thank you, Hokami. Thank、uh, you very much for accepting my talk.、Uh, I'm Violeta Sosa. I come from Germany, from the University of Münster.、Oh. Uh, and I have been doing my talk、uh, like a few minutes ago, and I felt very happy. It was tracking the invisible, geoinformatics, and human behavior. And it was a great public, it was very fun with the camera and catching everyone's skeleton. So I hope everyone had as much fun as I had、uh, being here in p y e o n Japan. So thank you very much for the invitation and thank you for having me here. Hey, thank you very much. Thank you very much. h a n o u very m Thank you very much. h o w was i m u Thank u v e m u Thank o u v e h Thank o u h Thank o u h Thank o u e r y h Thank you h Thank o u e h Thank o u h Thank o u m h Thank o u e r m u h Thank o u h Thank o u h Thank o u h t h a e r y h t you t h a e h t n o a m h t o e r m u a u h a k o u t a n u h a n k o u t h a o u h a n k o t a o t h a n you. a n o u t h a o t h a t h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n a h a n k asyncIO の、はいはい、3.11 の新しい機能について喋りました、はい、どうでした、遠くやってみていやそうですね、なんかあの、やっぱり資料作ってる間、一番自分が学べるなっていうのを、確かにね、<笑>はい、発表駆動、そうですね、学習ですか、はい、そカンファレンス駆動で、はい、学ばせてもらいました。 リアルカファまあ最近よくあとオンラインカンファレンスには出てると思うんですけど、リアルカンファレンス的にはそうですねあの去年のジャンゴコングレス JP2021 でオフライン初めて喋らせていただいてで今回は二回目でパイコンはのフラインは初ですね初はいどうでしたかやってみていやーなんか人がいるって、はい、いいですねいいですねやっぱりね<笑>結構なんかさっきちょっと見たけど満員な感じで結構いっぱい大勢の人たちがなんか来ていたんですけどいやいや全然全然反響的には何か 質問とか、あ、そうですね。質問はいいただいて、はい、あの答えられる答えられるものが多かったので嬉しいです。あそうだ、<笑>さすが。<笑> 広島から広島から 来, 来ました。どうですか？ありがとうございます。マイコン g p t v のインタビューやってるんですけど、えこれ生放送ですか？生じゃないですね。録画でやってますん で,、ね で, で, ね、で, で, で, で、いつ放送されるかいつ出るかはまあわかりません。お楽しみにって感じ。<笑>大丈夫です、はい。どうですか。楽しめてますか？楽しんでます。バダダありがとうございます。でも広島からですよね。人もね久々のリアル開催です、はい、すごいなんか新鮮ですね。こうやって集まるの。新鮮ですね。 はい、私もちょっと楽しんでますけど、はい、なかなかね、こういう機会が少ないんで、はいはい、運営の方は大変そうです、やっぱり、バタバタっていう感じなんで、はい、頑張っておりますでもいろいろなんか、トラブルがあっても、それもまた新しい人たちが頑張り始めてるなという感じがするし、機材がトラブったりとかするのも、また、ああ、リアル開催ってこうだったなっていう、思い出せる何かですね。確か に,、ね、確か に, 確かにそうですねはい、うん はいじゃも あ, ありがとうございます、えー、っはいえと結局今回2日間とも参加ってい感じですかはいはい多分僕は参加しますはいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしま す, いますはいはいあ立花です立花さんはいあでも SNS だと、うん、なんか発音できない、うん、W H I T P H X っていう難しい<笑>ユーティネームでやってますんでどちらがはい、はい、通りがいいかもへーはい。 えっと、あれですね、ユーロパイソンにも行かれて、はい、発表もしてきたりとかして、結構、なんか最近そういう活動っていうんでしょうかね、なんかれて、まあセ、エンパックもね、スピーカー、まあ、そうです、同じトピックなんですけど、はい、マルチポストで す, ですよね、はいはい、お疲れ様です、今、なんか最近、OSS いろいろやってるっていう話は聞いてて、どんな OSS? っえっと、ストリームリットっていう、うんはいはいはい、何でしょう機械学習とかデータサイエンティスト界隈の人たちのための、はい、なんか、イージー・トゥ・ユーズなウェブフレームワークがまず、ドカンと有名あ人気なのがあるんですけど、はいはいはい、それの拡張というか、はいはいはい、プラグインを作ったのが、そうですね、はい、ユーロパイソンと APAC で発表したのはそれです。 だその辺、その OSS コミュニティに生息していまして、最近はもう一個新しいのをいくつか作ったりとか、うんうん、あとあそれのストリームリットを今度は WASM でブラウザで動かそうと か, なんかう、なんかそそ、はい、ストリームリット界隈に生息しております。うんはい、了解でいすごいあの<笑>乾杯あもうちょいですまだあっちまだあっち あこれビデオなんだう。<笑><笑><笑><笑>